皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月7日、盗賊のバトルトリニティでの立ち回りを、ワンポイント解説的に行います。まず開幕は、真ん中のところにいる、ハグレジュエルを倒しに行きます。相手の盗賊も同じことを考えていた場合、ハグレジュエルの出現位置による運ゲーが始まります。今回は出現位置が悪くてダメでした。はぐれジュエルは倒せませんでしたが、無理をせず一旦離れます。 今回は味方の動きに助けられたのでここでレベル2になりました次にこのロックを占領しに行こうと思いましたが敵の姿が見えたので迷わず逃げます盗賊なので戦っても勝てません全力で逃げましょう相手の陣地に出た援軍玉を奪い取ることができましたこれを自分の陣地に持ち帰ることができたら大勝利だったのですが今回はダメでした あとは何の見せ場もなく、普通に負けてしまいました。占領したロックの数では勝ってましたが、ジュエル納品の数で完全に負けてますね。これは盗賊の私がもっと頑張るべき分野だったので、反省点は多いです。敵人のジュエルを取っても、それを持ち帰らないと意味がないというのが、今のバトルトリニティの環境なんですかね。福引き券50個は美味しいです。ありがとうございます。